Peel, peel, peel, peel, peel. ダた、ね、く実験を手伝いたいとお前らがじきじきに涙ちょうちょびらせてお願いするから連れてきてやったのにもうさっきから自分たちの遊びにばっかり夢中になりよっていつまたダークビーダーが攻めてくるかもしれんのだぞ一つでも多くの銭湯メーカーを作っておかねばならんというのに本当に頼りにならんやつらじゃルイルイギザギザネジルイルイんあらどどこ行ったさあ <笑><ドカー>いこもかつえ勝えねえ葉えねえ ダジャレで う, な う, うな<笑>けなが す,、ね、<笑>すとはじぶんええときをひつるやないけど。うん これカルですーだけか待ちなおってもうわー お お, お 夢よ。だって疲れちゃったんです。もっとよく風に乗らなくちゃ。黄色ボンの夢も大したことないね。ようも言うてくれたな。おのれ黄色ボン。一人だけ鏡の見物などしくさって。許<笑>さへんでーでー で, ーでー。できた。ついに完成したぞ。名付けて。するで。ああ何をする。わしのギアーコプターに。ギアーコプター。 これって、ヘリコプターやのうてギャーいうさかいギャーコプターなのに<笑>素んんすばらしいすばらしいギャーたすけてくれーーシロボンちゃん止めてくれーな降ろしてくれーなあ<笑><笑> 死ぬか思うたでな。はんこれはなんだいちょっとまって。 あったわ。これはマイタケ。ビーダシティの植物の中でも一番の毒キノコとあるわ。ええビーダシティ一の毒キノコ。ノコルイルイはそれを食べちゃったんだ。ああ、ルイルイが死んじゃうです。死んじゃダメです、うん。なんとかルイルイを助ける方法はないのかい？えー、っと、毎日マイタケを食べてしまった場合は、ビーダナンジャロの頂上にだけ入っているクビッタケを食べさせれば治る。 ビーダナンジャロの首ビタそうだわしも聞いたことがあるマイタケの下毒キノコは確かにビーダナンジャロの頂上に生えているとなしかしビーダナンジャロは複雑な地形とさまざまな自然の罠で知られる恐怖の山あの山に挑戦して生きて帰った者は未だ一人もいないでもあの山から下毒キノコを持ってこなければルイルイが助からないというのなら行くしかない僕も行くです い, いくらなんでも無茶や。一度戻ってビーダーまで出直した方がええんとちゃうか。取りに帰ってる暇はないわ。日が沈むまでに下毒キノコを食べさせないと、ルイルイが。タイムリミットは、太陽は沈むまで。あまり時間がないです。案ずるでない、はい、わしのギャーコプと。おっ俺たちで行ってくるルイルイは私が看病してるわ。お願いします。ルイルイ、すぐに下毒キノコを持ってきてあげますから。 大丈夫じゃって、わしのギャーコプターがあれば。いえない。ルイリーのためや。いくぞ。うん。だからわしの。頑張るのよ。ルイルイ。シロボンたちがきっと、きっと助けてくれるか。ギャーコプターならひとくと。うん。頑張って。なんや、薄気味悪い森やな。 が生い茂って、空も見えないです。これじゃ、頂上の方角すらわからないです。大丈夫これを持ってきたから。なんやそれ、磁石やないか。うん。北の方に進めば、頂上へ行けるはずだよ。ほんまに大丈夫かいな。やっぱ引き返した方がエンドちゃうかルルイの命がかかっているんです。ヒーロボー実は怖いんじゃないのかいな、なんやって古のなヘナチョコ森、怖いことあるかいじゃあ、俺たちの前を歩いてくれるかいどうじょうとうぜ、みとれ とはは言うとは見たものの、やっぱき、ま、いくような、ま、るで背中が縮んで、んであれ、ね、なチラパンだいてきいろぽん いいですかもう二度と勝手に行動しちゃいけませんよはいでもお前がいけ言うたんやないかお前、うんうん、なあほんまにこの道でいいんやろうなほんまにあっとんやろうなコ学的には間違ってないよ俺を信じてはすげえ ここは…いなんかい や, 何やこれ も、壊れちゃったみたいいいえこのあたりの岩が磁石なんですよだからこんなことにということは頂上に行けるどころか帰り道すらわからなくなったということです<笑>、えー 白 も,、ま、もうかれこれ2時間近くになるではないか間に合うのか間に合うのか間に合うのか間に合いますろいろい心配しなくてもいいのよシロボンたちはきっと帰ってくるからねそうよなシロボンたちは太陽が沈むまでにきっと帰ってくるきっときっと解毒キノコを持って。 すぐ下毒キノコが届くからね。白も、青も、黄色も、早く帰ってきて。太陽が沈む前に。まあ、どのくらい歩いとんや。人の先に進んでる気がせえへん。ルイルイを助けるどころか、僕たちまで遭難しそうです。 大丈夫ビーダなんじゃろだって、結局はただの山じゃないか道がわからなくたって、上に登れば頂上だし、下に降りればふもとだよ簡単に言うなう、道が分かれてる。どっちへ行けばいいんでしょう。そんないはじめから決まってるやないで、えー、こちやがなこっちきっと、どっちかが頂上に行く道なんだろうけど。じゃあ、これいしょ ファイト、お盆はこっち行くさか、石の盆はこっちや。ええー！ということで、行くぜ、お盆うつ女お盆か、お盆いったいつまでボケットつったとにゃ。ルイが待ったんやで、ね、ルイルが。ほら、気ぃつけてなあ行っちゃった。ってことは、俺は…うなんか… 首板が出てきそうな雰囲気<笑>そんなことあるわけないか<笑>そうだよルリを助けるためには怖がってはいられないぞよしこんな時は歌でも歌ってビボーバービーバーしごとが好きみんなで楽しくビーバービーバービーバーチョージョさんもシカさんも そうや、アバン。わいの選んだ道は正解やったら。でもシロポンがかわいそうです。あんな道を一人で。シロポンのことなら心配あらへ。あいつの生命力はゴリラロン並みや。そんなん。うん、ないや、アバン。ゴリラロンの鳴き真似が全然似てへんな。僕じゃないです。もうんまあ、お前しつこいで。全然ゴリラロンに似て <笑>こここのこののわいわ、えー、らよいいう、ね、お前笑いなんて聞いたことないでむか このぼうしどいつん だ, わしにだ、えー、このきんだ。君んだえー この帽子どいつんだわがることはなかったな。 あアーボン黄色ボどうしたの後ろ後ろ後ろ後 ろ, 後ろう<笑>うわわ<ー>わ<笑><笑>あー白ボン無事でよかったですこの姿が無事に見えるかだいたいなんであっちの道へ行った黄色ボたちがこっちへな、んだなんでって最初からこの道は<笑> 何やまた何か出たんかや。 観音してえな違いますほらんああ ー, あーも、もしやケドキノコあーやったやったでーこれでルールイも助かるですちょっと待ってえなんやケドキノコが見つかったのはいいけどこっからどうやって帰ろうああ橋は落っことしちゃったし他の道を探してる間に日が沈んじゃうよくそ 神様は残酷や、ここまで来てワイラを見捨てよった。ワイラは天に見放された。そんなことないよ。きっとまだ何か打つ手があるはずだよ。あほぬ風、ここに何がある中で、ね、何ができる中で、ね、この木のこと、小さい木とわけのわからん大きな葉だけのところで、わけのわからない大きな葉。<笑> シロボンそれですよ大きな歯ですよはー、あ、ルイルイしっかりしてよもうすぐシロボンたちが戻ってくるからね、うん、もう間もなく日も沈むはかせどうやらシロボンたちは間に合わないようだなそんなことはアカボン泣くんじゃない彼らが帰らずとも 必ず希望はある。いつでも、どんな時でもな。博士タイムストップマシーン、お日様2号これを使えばパットがいつまでも太陽があるみたいに見えて、チーが止まったようじゃろ。ほら、パットなッ。大丈夫よね。シルボンたちはきっと間に合うわよね。うん、だってあなたは、私… 大切なお友達なだルイルイしっかりしろお前が死んでしまったらビーダーアーマーの開発が遅れてしまうではないかまだまだダークビーダーとの戦いは始まったばかりなんじゃぞルイルイ頑張ってあなたがいなくなっちゃ っ, てったんだ あの声は。 とマイッタケのドクキノコは別名クビッタケと呼ばれそれを取り入 うんシロボンくん ことを知ってるみたいだしよし、イリの後をつけて黒ボンのアジトを突き止めてやる次回、黒ボンの秘密お楽しみに